こんなものは、ね、募集されてます。埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例骨子案に対する意見の募集について、えー、募集期間は令和4年5月3日から令和4年6月2日まさに今ですね、来月の2日までです、多くの県民の皆様のご意見を反映するために、下記の通り県民コメントを募集いたします、だそうですね。 提出先は自民党埼玉県支部連合会コメント専用フォームがありますと下の概要欄にねそのアドレス貼っておきますので県民の方はねそこから意見を出したらいいんじゃないかと思いますいわゆるねパブリックコメント的なものですね普通でパブコメって言うと市町村だとか都道府県がやるものでこれはまあ正確にはパブコメっていうより、まあ、あくまで自民党というね民間団体が意見を募集してるんだけどもよくねパブコメってね誤解され がちなんだけども投票じゃないんで、よく勘違いした人がね、なんかいっぱいそのコピペした、ね、意見を送ったりだとかね、でそれを受けてマスコミが、なんか賛成意見何件、反対意見何件とかって言うけども、そういうの意味ないですからね、その数の問題じゃなくて、これはね、その、 こうある案に対して、それに対してなんか漏れがないかとかね、不備がないかっていうことを検証するために意見を募集するっていうことなんで、一人一人心を込めてね、ちゃんとね、意見を書かないと意味がないわけです。それが同じ意見が何件あったなんていうことは全くどうでもいい話なんですよねだかからなおかつね。 これ県民から意見募集してるんで埼玉県民が出さないと意味ないと思うんですね私はあの神奈川県民なのでもちろんあの出すつもりはないんですけどもでねブラック差別解消の推進に関する条例これはねその 腰やん本当に何か条文あるのかと思ったら、本当に簡単に過剰書きで、こういう内容を定めますっていうだけのことですね、ちょっと見ていますか、目的、ブラック差別の解消を推進し、ブラック差別のない社会をなんとかかんとか、あと基本理念、すべての県民が等しく、基本的人権がなんとか、ブラック差別の禁止、何人もインターネットを通じた情報の提供、ここはねちょっと後回しにします。県県県のの責責務務とかですね県民民いやでも県民に責務 責務を負わせる条例っておかしいんですよね本当はねあの。こういうことで、理念法みたいなもので。あと、事業者の責務、あ事業者にも責務を負わすんですね。教育、啓発、相談体制の充実。まあ、このあたりはですね、うん、まあ、ほとんどはですね、これ、いわゆるあの国の。 ブラック差別解消推進法とね、同じようなところですね、ただ、五六に関してはちょっと一歩進んでますね、県民の責務、事業者の責務、県の責務、だから、まあ、予算を出 せ, 出せってことですね、同和について。まあ、基本的に僕はこの条例はおかしいと思うんですよ。ただね、ブラック差別の禁止、このね、インターネットを通じた情報の提供、この辺りもね、なんか本音があるのかもしれないんですけども、あの、多分ね、あの、熊谷のね、 部落田んぼとかで、熊谷市だとかね、まあ、あともちろん解放同盟 の, あの片岡秀幸さん、あの埼玉県連の人ね、あの人もなんかもう怒り狂ってるんだけども、まあ、そういう影響があって、これを作ろうっていう話なんだけども、でもね、結局、理念法なんですよね、罰則はないんですね。で、やっぱこのブラック差別の禁止のところ読んだんだけども、これはもう私の勝利ですね。部落 禁止する条例じゃないですね、えー、読売新聞なんかねブラックの場所をインターネットで書くのは禁止するような条例を作るみたいなことを言ってるけどあれミスリードですよこれちょっと読んでいますね何人もインターネット等を通じた情報の提供結 び就職に際して身元の調査その他の行為により部落差別を行ってはならないっていうことなんでこれはね読み違えちゃダメですよ。これはそのね情報の提供や調査はむしろやってもいいんだっていうことですからね。 それによっっってて差別をやったらいいけななことなんですだからこれはね、その情報の提供だとか調査ありきの条例なんですよ。そういうね、そういう情報の提供、部落の研究をして、それを明らかにすると、ね、いろんな調査っていうのが行われてるからね、うん、例えば、まあ、あの埼玉に関しては、僕もえた人別を発掘して、なんかその埼玉工業大学の近くの長谷川さんのルーツがエただっていうところまでね、僕は突き止めましたからね。そういうい歴史研究は、まあ やっていいんですよ。やってやることが前提なんです。ただそれに関してね、やっぱりね、そのおかしなね。 考え方っていうのが広まってると弊害が生じるから、そこはね、ブラック差別をやってはいけない。このブラック差別っていうのにはあのエセ童話行為も含まれるわけです。ね。だからこの研究が進んでどこがブラックかとかね、そういうことがね、オープンに議論されるようになってきたと、ね、それはいいんだけども、それはいいんだけども、そこで弊害がないようにこういう配慮をしてこういう条例を作るっていうことなんで、むしろこれはですね。 こういういインターネットを通したブラック情報の提供ブラック探訪これを禁止するっていうんじゃなくて、まあ、そういうことを推進するためにそれに対する弊害を ね、わざわざ防止してくれる情報条例なんですよね。まあ、この案のとこの案の通り通るんだったらだからね。読み違えちゃダメです。これはねブラック探訪を推進するための条例という風に考えていただければいいかと 思, 思います。ね。だから、あのもう県についてもね。県民についても事業者についてもこれはですね。ちゃんとね。ブラック差別の解消のために協力しないといけないんですが、衛星動画を排除しないといけないし、そのね、こうやって部落の研究が進んだこと。を 服用するるよううない、ね、いわゆるやからというものをでで徹底排除していいいいかないといけなとけ、まあ、もっと本当は踏み込んでね、えー、このあからさまにその部落っていうことが分かるようになってる童話施設、埼玉にもありますよ、まあそれだけならともかくやっぱり実際にね、その部落というものを行政が特殊な扱いをしてしまってる、そういうことをね、今後やめていくっていう方向に進まないといけないんですよね。まあ、実際深谷市 あるいはあの辺りの自治体っていうのはね、本当にね、そういうことをやったんです、完全にそのエセ童話排除、その童話行政もね、もう終わらせるってことをやったんだけども、それでなんか解放同盟から訴えられたんですよ、面白いですよ解放同盟がね、童話行政終結は差別だみたいな感じで、あの深谷とかあの辺りの自治体を訴えたんだけども、ね、負けたんですね、片岡さんが負けたんです。だから、あの辺りのね、先進的な、ちゃんとブラック差別の解消の取り組みをやってる自治体っていうのもね、 埼玉にあるんでまあ、特にね。深谷市なんかはそういうことをちゃんとね。真似た方がいいです。良い例っていうのをこう真似ていかないといけないです。だからね、えー、この条例ができた暁にはもうこの部落担保をね。もうさらに推進してね。それらの情報をこの部落差別の解消。この童話行政のね検証でエセ童話の排除ということにね。活用していかないといけないなという風うに思います。まあ、それでもね。埼玉県民の方で。 意見がある人は是非ね、えー、このフォーム、繰り返しになりますけども下の概要欄のアドレスのフォームから送っていただければいいんじゃないかと思います。ということで今日はね、こんなものがあるんだよというお話でした。